皆さん、こんにちは。しだれもみじについては、2年半前の10月の定例についてお話ししたことがありますが、去年の4月はこのように芽が吹いて、12月に落葉して、そして今年の4月です。このような状態から、このように仕上げた過程を見ていただきます。はじめに申し上げておきますが、 この時期の剪定はあまり切りすぎないようにしましょう。これからどんどん日差しが強くなっていきますので、木は自分の体を守るためにたくさんの葉っぱを出して木陰を作っています。そういう木の事情も考慮しながら、鬱陶しさを軽減し、少し風通しよくしたい、そういう目的のための剪定の仕方をご紹介したいと思います。まずは、 名をかきを取ります手で簡単に書き取れますのでハサミを使う必要はありませんこれだけでも枝の流れがはっきりして風通しが良くなった感じがするはずです将来的に使えそうな可能性のあるものは残しておきます 樹形を乱している懐枝は取ります。これは少し太いのでハサミを使いましょう。 少し登って木の上に顔を出してみます下が全く見えないほど枝葉が重なり合っていますので少し整理していきます同じ方向に向かっている似たような枝の数を減らします 良好の悪い胴吹系枝を取ります一箇所で三股に分かれている部分は二股にします特にこの枝は左に向かって鈍角に生えていますので取ります 春は風の強い日が多いのでどうしても風の音が入ってしまいます。ごめんなさい あまり長く伸ばしたくない枝は切り戻しますどのように切っているのかを説明するのがなかなか難しいのですが まあ、例えばこれ横から見た感じだとしますと切り戻して輪郭を小さくしたい場合はしだれ系の場合は基本的には外枝を残してこのようなところやもっと小さくしたければこういうところで切ります。ここで切った場合はこのようになりますし もっと小さくしたくてここで切った場合はこのようになりますねあまり強い切り戻しをしすぎるとしだれた感じが失われますさらにこれを自然っぽく見せるためには耐性になっている小枝を整理して鋭角な二枝を残しますしだれもみじを手入れしていると時々 このような枝やこのように変な方向に曲がって出ている枝に出くわしますこういう枝は将来的にも絶対使い物にはなりませんから早めに取っておきましょうそれから枝を上から見た感じですけれどもいつも言っていますように落葉樹形は なるべく枝分かれが鋭角に見えるように剪定します耐性についている小枝を片っぽずつ取る要するに誤生化すすると手っ取り早いです絶対にやってほしくない切り方はここで切る切り方です鈍角に残った枝分かれは何とも不自然です 二枝にするならこのように取りましょうこの枝分かれの角度が意外と見栄えを左右するんですまあこれをどこまでやるかは時間と予算と相談ですけれども三つ股になっているので二枝に整理します 時折指でパキッと小枝を描いているのは先ほどの話の中で体勢を合成に整理している音です。 この枝は左の方へと領域を広げようとしています隣の枝の領域を侵さないようにこの辺で止めておきますこんな感じで進めていきます大体のことが分かれば良いという方はこの辺で退出なさっても結構ですここから78分先までは解説のない上級者向けの係 か, かり稽古です you、mm. 迷ったら切らないのがお約束です 上の方はだいぶ透けましたが下の方の枝がまだ手をつけていないので濃いですね。 光が入りました。 今のは木の内側に向かっている逆さ枝ですので切りましたこれです。 今のも逆さ枝ですねこのあたりに逆さ枝が多いのはどうやら風の影響のようです普段からこの木の上を風が右から左へ吹いているようです建物に近い枝はしだれ感が損なわれようとも 少し詰めなければなりません。 何か癖ののある枝の出方ですよね常にこの手前から奥に向かって風が通っているので普通の伸び方ができないのでしょう外に出ようとした枝が内側に戻されてその結果逆さ枝となったりしているのだと思いますこういうい場合 おかしいからといってそれを全て取ってしまうと日が入りすぎて幹焼けを起こしたりするので加減しなければなりませんこういうところが教科書通りにはいかないところですね うん難しいですね悩みます。 枝の下を通るときに当たらないかも考慮しますあともうちょっとです カメラのバッテリーが切れてしまったので別のカメラに変えますここからは GoPro を使いますどちらのカメラの方が見やすいか後でご意見をお寄せください私としては前車のカシオのエリクシムの方がいいと思っています先ほどの木の隣にあった2本目の木を選定します だいぶ間延びした枝が目立ちます元から切り取って他の枝に更新できるものかあとでまた考えてみましょうそれよりもこの奥にあるこの枝がヤバいですね虫にかじられて樹皮がなくなり半枯れの状態になっているようです向こう側に回り込んでみます かろうじて先の方には葉っぱがあるようですが元気に回復するという見込みはなさそうなので抜くことにします枝の肌もガサガサになっていますね。 だいぶ大きな枝を失いました残った枝にも生気がありませんこの写真はこの木ではありませんが昔撮った写真ですちょっと見はわからないのですが叩いてみるとパカパカと乾いた音がしますその枯れた皮を剥がしてみるとかじられた跡と右上に線香が見えますこのように鉄砲虫は木の内部を食い荒らしていきます 新材だけならまだしも樹皮近くをかじられてしまうと木は枯れてしまいます。新空い虫は木の根元の方から侵入することが多いので早めに発見して対処しましょう。一応融合剤は塗りましたがもう少し枯れ下っていってしまうかもしれません。左奥の大きな枝がなくなった上でもやはりこの間延び枝は早めに取った方が良いかと 判断しました間延び枝かつ逆さ枝ですねこちらも間延び枝ですし、元々の枝の出方もあまりよろしくないので取ります1本目の木に比べて思い切ったことができるのはこの木の隣に 大きな矢部日経があって、少し日陰に入っているからでもあります強剪定をする場合はそういった考慮も必要です 部分的に濃い塊のようになっているところを少し整理していきます。 今回はこの辺で終わりにします長らくのお付き合いありがとうございました